はい、どうもおめチャンネルです。本日はですね、急遽ね、動画を撮らせていただいてるんですけれども、ヒルトンさんの方からですね、宿泊実績2倍のキャンペーンがね、来ましたので、急遽ね、動画を撮らせていただいてます。もうね、私にとってはですね、渡りに船というような状況で、もう宿泊実績がね、足りてないような状況でございましたので、このタイミングでね、宿泊実績2倍というのは本当にね、嬉しい状況です。 はい。ということでね、まあ、早速内容を見ていきたいなっていうふうに思いますけれども、私の動画の方ではですね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の登場レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。ぜひね、情報の見逃しがないように、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンのほどよろしくお願いいたします。じゃあね、早速内容を見ていきましょう。行ってみましょう。 はいということですね。こちら、ヒルトンさんのねホームページの方にやってまいりました。ちょっとね、無理くり翻訳してるので、まあ、ちょっとね、変な言葉出てますけど、まあ、下の方ね、行っていただいてですね、キャンペーンがね、出てきているのは、もう本当にね、一番下の状況。ここです。宿泊を2倍にということで、さっきまで出てこなかったんですけど、なんとかね、やってるうちに出てきました。で、今ね、 9月の方からですね、12月31日まではポイントのね、2倍っていうのもやってますし、今、宿泊がね、2倍というキャンペーンが始まりました。こちらね、URL の方は概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ飛んでいただいて、事前登録が必要になりますんで、まずね、登録していただければいいんじゃないかなというふうに思います。こちらをね、このようにクリックしていただきますと、 ダブルナイトクレジットを獲得。ダブルナイトクレジットでステータスを2倍の速さで維持、または向上させましょう。10月の11日から12月31日までのご宿泊で2倍の宿泊数を獲得し、毎晩より多くの特典をご利用いただけます。ということでですね、もう今すぐね、ポチッと登録したいなというふうに思います。はい、ということでね、W1 ナイツということでですね、 こちらね、今から12月31日までの1泊がですね、2泊としてカウントをされ、2倍の速さでステータスを維持、または向上させることができますということなんですが、こちらはですね、宿泊実績が2倍となりますので、滞在数につきましては2倍になりません。なので、私はね、残り13滞在必要なんですけども、13滞在もしくはね、18泊必要な状況なんですけども、 13滞在よりですね、18泊、いわゆるもう9泊でいいわけなんですよね。こちらの方がね、条件が良くなってしまうということが起きますし、連泊も可能になりますので、この場合はね、泊数でね、攻めた方がいいんじゃないかなというふうに思います。じゃあね、まず登録していきたいなと思います。はい、こちらの方にですね、ご自身のね、ヒルトオーナーズの会員番号とパスワードを打っていただいて、ロボットじゃないよっていうところに、ね、クリックしていただいて、サイ ン, インをね、していただく必要がございます。はい。 でね、ポチッとすると、ご自身の、ね、今、メールアドレスの方にコードがね、送られてきますので、そちらのね、コードを入力していただいて、登録が完了という形で、今ね、ヒルトンさんの方もこの2段階承認みたいな形になってますね。はい、ということでね、コード出てきましたので、打っていきたいと思います。はい、391381ということで、登録。ということですね、このように無事にね、登録が完了いたしました。 はい。ということでね、ご滞在のたびにダブルナイトをお楽しみいただけます。準備完了。ダブルナイトプロモーションに登録されました。これがね、出てくれば安心です。つまり、10月11日から12月31日までの全ての滞在でダブルナイトを獲得していただくことができます。ということでございます。まあ、その他ね、今現在実施されているオファーがね、滞在ごとの2倍のポイントであったりとか、事前予約で最大 20% 割引であったりとか、無料宿泊であったりとか、あとね、ポイント。 購入していただくとね、ボーナスポイントが付くよっていうキャンペーンなども行っているという状況です。でもね、今回はとりあえずね、この宿泊実績2倍っていうのはかなり大きいですね。これは嬉しい。はい、いかがでしたでしょうかもう本当にね、簡単でございます。概要欄の方にね、URL 貼っておきますので、そちらからね、飛んでいただいて、まずはサインインしていただいて、登録をね。 必ずしてください。登録しないでね、宿泊していただいても2倍になりませんので、そこはね、要注意でございます。で、先ほど申し上げた通りね、私、2022年につきましては、あとね、滞在数で言えば13滞在。これね、2022年はですね、70% の実績で、ステータスをね、 獲得していただくことががでできるように緩和措置がありますので本来であれば30滞在のところを21滞在で OK 宿泊数であれば60泊のところ42泊で OK という形になっておりまして滞在数では私あとね13滞在必要ということだったんですけども宿泊数だとですね今現時点で24泊してますのであとね18泊ということでですね18泊はさすがにきついなと思っていたところこのねキャンペーンが舞い降りてきましたので 半分のね、休泊で達成していただくことができるという形になっております。で、この拍数ね、私、基本的には滞在数で毎年ね、攻めていってるような形なんですけども、嬉しい点としましては、連泊が OK なとこですね。滞在の場合は、やっぱりね、一泊していただいて、開けてね、また一泊して、滞在数を稼ぐっていうね、手法がほとんどだと思いますけども、拍数でね、 やりたい時もあるじゃないですか。ただ、白数になると倍のね、60泊、まあ、今年で言えば42泊っていうことなので、結構ね、白数で攻めるのはしんどいなっていう状況だったので、まあ、ただね、こういった場合になれば今度はね、話は変わっていきます。18泊のところ、9泊で OK なので、もう連泊でもね、サクッと取れるような形になってきました。だいぶね、これであれば楽になるなっていうふうに思います。またね、 動画の方であのお届けしますけれども、ライブの方でもね、お話しさせていただいたんですけど、私ね、まあ、ヒルトンさんもそうですし、マリオットさんの方のね、実績もまだまだ足りてなくて、今回ね、ハイアットさんのグローバリストを目指すということだったので、 少しでもね、こういった形で緩和措置を行っていただけるのは本当にありがたいという形でございます。はい。ということで本当に嬉しすぎてですね、急遽ね、動画撮らせていただいたという状況でございます。まあ皆さんは多分お休みのところだと思いますので、ご覧になるのはね、朝だったりとか、まあお昼だったりとか、夕方だったりするんだと思いますけども、早速ね、お届けさせていただきました。ぜひね、